「おそらのほよ」「まばたきしては」「みんなをみてる」「きらきらひかるおそらのほよ」 「おそらのほしよ」「みんなのうたがとどくといいな」「